ということで、えーとまああのー、こういう形でその抽象的なベクトル空間が定義されるんですけれども、じゃあ、じゃあそういうですね、あのー、抽象的なベクトル空間ってどういうものがあるかというのをちょっと見ていきましょう。えー、と一応ですね、先ほどそのベクトル空間の定義で、あのー、説明しましたように、そのベクトル空間を定義する際には、その集合の弦に対する和とスカラ倍と、それからゼロベクトルというのを定義。 ということに注意してくださいでまず最初の例として挙げたのはこれはあの皆さんこれまであの春楽器から扱ってきた数ベクトル空間ですね。これはあのもちろんあの抽象的なベクトル空間としても性質を満たします。で、まあ、その和とスカラー Y とゼロベクトルは我々今まで勉強してきた通りですねあの和は各成分の和だしスカラー場合は各成分をラムダ倍する。 あと0ベクトルは0を並べたベクトルということで、先ほどのベクトル空間の定義を満たします。で、それから次にですね、これはもうちょっとあのあの初歩的な、あの初動的な例ですけれども、えっ、ー、と、これ V として、実数全体の集合をベクトル空間と見ることもできます。で、ただしこの場合は、あの実数のと、数の集合としての実数と異なるところはですね、 えー、と実数全体をベクトルしてみた場合には割り算というのがないんですね。だから実数の中でその和とスカラ倍だけを考えると。あスカラ倍という実際には積ですけれども、まあ、積になっちゃいますけど割り算を考えない実数の世界を考えるんですね。そうすると割り算を考えない実数の世界はあの実数もしくは複数上のベクトル空間になります。あとゼロベクトルはまあ普通の数のゼロで OK です。さてじゃあ次なんですが。 えー、とこのカッコんとして表しましたのこの R にあのダイナリーゼロっていう記号を入れて正の実数全体っていうのを集合を考えますけどえとこれにですねその通常の先ほどのこの実数の和とスカラー倍をとゼロベクトルを作った時にこれはベクトル空間になるでしょうか えー、ちょっと沈没している人もいるようですけれどもちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。えー、とベクトル空間になると思う人ベクトル空間にならないと思う人まだよくわからない人はいありがとうございます。じゃあえっ、ー、と様子を見ていきましょうねえっ、ー、と結論から言うとベクトル空間じゃないんですねじゃあ、えー、とベクトル空間ないっていう場合にはあの判例を 上げましょっていうのがこの授業で説明していることですので一回見ていきましょう。えっ、ー、と仮にですね、x と y が v の元で、それからラムダを実数としたときですね、もしこれが x と y が v の元だとすれば、この x は正で y も正だっていうことが言えているはずです。でそこで、じゃあ和とスカラー場合を考えてみますと、えー、と和に関しては、x プラス y というのを考えますと、x が正で y も正であれば、x プラス y も正だと。 だから和和の精を満たすというわけですねところがスカラー倍に関して見ると例えばラムダとしてマイナス1を持ってきますそうするとマイナス x っていうのは負になりますよねそして当然この v には v の原にはならないということになるのでスカラー倍というのを考えた段階でこの和とスカラー倍をつけて計算して 定義した部位というのはベクトル空間ではないということになります。で、えー、ともう一つ注意してもらいたいのは、えーとこれ、これがですね、そのベクトル空間にならないって言ってるのは、こ う, こういうワットスカラー倍を定義したときはベクトル空間にならないと言ってるのだって、実際にはあの別のワットスカラー倍を定義すると、これもベクトル空間になることがあります。でそれは実際に 教科書のこの後に出てくる例題にありますのでそこを注意してくださいだから単にこの集合がベクトル空間にならないって言っているわけじゃなくてこの集合にこういうワトスカラーバを定義したものはベクトル空間にならないって言っているので同じ集合でも別のワイヤースカラーバを定義することでベクトル空間になることがあります二度言いましたが注意しておいてくださいじゃあここまで大体移しましたでしょうかはいじゃあ4番目の例として 形、まあ、係数っていうのは、例えば実数の係数や複数の係数を持つ、一変数多項式全体のなす集合というのを考えます。えーまあ、これを集合の形で表すと、記号で表すと、k の x っていうふうに書くんですけども、それを集合の形で表すと、えー、と多項式、こうありますよね。a の n、xn 乗から a の0、x0 乗までの和ですよと。で えー、とその弦が満たす条件は何だったかっていうと、この係数 a の n から a の0っていうのは、まあ、k の弦ですと。こういう書き方をして、えー、とこれはあの多項式全体、一変数多項式全体 の, あの集合を意味します。で、これは実はあのベクトル空間に、えー、となりまして、教科書ですと、これ例の 6.3 っていうのはもうちょっと後の方で出てきますけれども、えー、と和としては普通の多項式の で, すね、で、これをベクトルの場合にすればよいと。えっ、ー、と、まあ、こんな形になりますね。それから、スカラー場合についても、これも普通の多項式のラムダ倍を持ってくればよいと。で、あと最後、ゼロベクトルとしては、の定数の0をゼロベクトルにすればよいと。こういう設定で、この一変数多項式全体というのが、えっ、ー、と、ベクトル空間になるということもわかります。で、さらに、5番目の例として、 えー、とゼロベクトル1個からなる集合ですねあのこれはあとこの以前のこの授業でも似たようなものを取り上げましたけれどもこれに関してはやはり0、えー、ベクトル1個しかありませんから1個しかないものとして和はこの0プラス0は0と定義するとそれからスカラー場合は何倍しても0になると定義するとで0ベクトルは自分自身を定義すると、まあ、こういう設定をすると このゼロベクトル1点からなる集合というのはやはりベクトル空間になるということが言えます。で、えっ、ー、と、一応ですね、このに似た話は以前のこの授業でも取り上げたんですが、えー、と区別していただきたいのは、ここでのゼロベクトルっていうのは、あの前の授業に取り上げた際は、これあの数ベクトル空間でのゼロベクトルでしたから、 この数値のゼロをこう並べたベクトルだったんですけれども、まあ、そういう形とは限らない、より抽象的なゼロベクトルをここで扱っているということに注意してください。まあ、あの中身、意味としては両方とも同じです。ここまでいいでしょうか。えー、とあと1個ぐらいですかね。とで、さらに、これはもうちょっとあまり当たり前じゃなさな、皆さんにとってはまだあまり当たり前じゃなさそうなベクトル空間の例なんですけれども、 えー、と区間 AB の区間内で定義された、えー、と実数の値を取る連続関数の全体というのを考えます。えー、と実は実数の値を取る連続関数全体ってなんじゃそりゃっていう人もいるかもしれませんが、これは皆さんあの、微積分の授業であの考え、扱っている関数のことです。だから微積分であの皆さんがよく計算使っている関数全体を考えていると思ってください。ただし、条件としては連続関数ですね。あの実数の 連続な関数の連続性なんていうのも多分微積分の授業でやったと思いますけれどもその連続な関数を考えます。で、その fx と gx っていうのをそ の, あのこの v の元としたえときに和はですね、f と f プラス g っていうのをこの関数の和と。それからスカラー倍っていうのもこの fx のラムダ倍と。それからゼロベクトルとして えー、fx が常にどこの x に与えても0という定数関数を考える と,、えー、と実はこれはベクトル空間になります。まあ、例えば例としてですね、あの区間 ab をマイナス π から π までの区間として fx を sin x プラス x に乗とそれから gx を2 cos x プラス x プラス1という形にしましょう。でここで、えー、と和というのを考えるとこれはあの fx と gx の和ですから単純にこれを足せばいいわけですね。 でから、スカラー倍は、例えばこの F のラムダ倍っていうのを考えれば、これ基本的にこの Fx のラムダ倍を考えればいいと。そうすると、えっ、ー、と、これがベクトル空間になるって言ってるんですが、これがベクトル空間になぜなるかというと、実は、あの、皆さんが微積分の授業でやった連続関数の和や定数倍もまた連続関数になるという、そういう連続関数の性質に基づいています。ということに注意してください。ですので、まあ、あの、線形代数ですけど、まあ、微積分の知識もちょっと、 復習になるという例です、えー、とさて、えー、と今日ちょっともうだんだん時間が迫ってきましたんで、えー、この例題をでおしまいにしたいと思います。えー、とその例題の 6.1 というのは、この教科書の140ページにあるんですけれども、えー、とベクトル空間の構成をせよというあの例題でして、えー、と集合はですね、先ほど同じように、性の実数全体の この集合を取っていきます。で、先ほどの例ではベクトル空間にならなかったんですが、この例題ではベクトル空間になる例を作ります。で、どうやってそれができるかというと、この和とスカラバイとゼロベクトルっていうのをちょっと見てください。あの、さっきとちょっとだいぶ様相が違いますよね。で和として、えっ、ー、と、まずこのダガーっていう記号なんですけども、x ダガー y っていうのを、x とは咳というふうにします。これをベクトルの和とみなすんですね。それからスカラバイとして、 なんか、このスターっていう記号を用意するんですけども、この x の a 倍っていうのを、あの、実際の実数で x の a 乗というふうに定義します。これを持ってスカラーバイトを置くと。で、さらにゼロベクトルとして実数の1を持ってくると。だから非常に奇妙な世界だと思うんですけども、実はこういうふうにして和とスカラーバイトゼロベクトルを作った世界というのは、ベクトル空間になるっていうのが、この例題1の内容です。まず皆さんには、 なんかこういう奇妙なやり方であのこういうベクトル空間の世界が作れるんだということを知ってほしいと思います。で、えー、と示すべきことはあの今のですね、あのワトスカラ倍とそれからゼロベクトルを使って、えー、と先ほど紹介したそのベクトル空間の定義のです、ね、この VS1 から VS8 までの全部の性質を満たすということをこうざーっと示していくわけですねで。ちょっと時間がないので少しあの急ぎながら ざーっと見ていきますけれども、まず例えば、えっと、一番目のこの、えっと、ベクトルの和の結合性ですね。これ、あの、こ果、効果、うこれを示すときには、えっと、これ、このダガーの理由、和の定義に従って、あの、少しずつ、こう、実際の実数の積に置き換えていきます。例えば、えっと、X と Y のダガーですから、これは X と Y の積だと。 で、これと今度、z のだからですから、これは xy と z の積だと。で、ここでやっと、あの こ, れこれっていうのは実は、xyz っていう実数の積だっていうことになりましたので、今度は、この実数の積がですね、あ の, の、結合性、つまり順番を変えてもあの等しいっていうことを使って、今度は、yz を先にかけましょうと。 そうすると、x に yz をかけた積っていうのは、実はさっきのベクトル空間の積だと、x と yz のダガーの和だってことになります。で、さらに、yz の積っていうのは、y と z のダガーによる和だっていうことになります。こうやって、こう、今度はそのベクトル空間の定義、和の定義にして戻していくことで、この1番の性質を示すっていう感じですね。で、2番もやはり同じように、この x と y の和がですね、y と x の和に等しいっていうことも、 最終的にこの定義に従って実数の積に直して実数の積は交換できますからそれを使って示すと。それからあと3番もこれは0ベクトルちょっと実数の1と区別するために太字で1って書きましたけれどもこれもやはりこのダガーの和の定義から x に0ベクトルを加えても x に等しいということが言えます。 えー、ということをこうざっと繰り返していくとです、ねあの、実は、えー、とあと4、5、6、7、8の性質まで成り立つということが分かりますので、ぜひ、えーとえー、とこのベクトル空間の定義が奇妙だなと思った人は、この例題をもう一回自分であの解いて復習してみてください。えー、ここまであの質問ありますでしょうか。はいじゃあ 本、え、当、ー、はです、ね、このベクトル空間の基本的性質というところが残ってしまったんですがちょっとだんだんいい時間になりましたのでじゃ あ, あのこれは次回の内容にしたいと思います。ということで、えー、と今日はその、まあ、基本ベクトルの像によって貼られる部分空間がその F の, あのイメージに等しくなるという話をあの事実を紹介しました。でそれから あと、ベクトル空間、一般のベクトル空間の定義を紹介して、あとその一般のベクトル空間の例をいろいろ出してみましたので、これからちょっとレポート課題でまた別のベクトル空間について考えてみたいと思います。ここで質問ありませんでしょうか。それでは次回の授業の時には学園祭終わっていると思いますけれども、ぜひ皆さん、 えっ、ー、といろいろは関係あるところでは頑張ってあのいい学園祭にしていただきたいと思います。では今日の講義は一つこれで終わりにします。お疲れ様でした。